小さく始めて大きく育てる m ルオプス2020です発表時間は質疑応答を含んで30分ですまず発表の前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます岩崎さんビデオをオンにして読み上げをお願いいたしますはい、えー、ではマイクテストを兼ねまして 私の名前は岩崎祐きです。発表のタイトルは、続小さく始めて大きく育てる MLOx2020 です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開です。発表中の写真撮影に同意します。また、PyCon JP の行動規範に同意します。 ありがとうございました。音声、特にトラブルなどないようです。はいえー、ではちょっと2、2分少々早いですが、えー、発表をお願いしたいと思います。それでは、岩崎さんを拍手でお迎えください。パパパパチパチパチパチ、発表をお願いいたします。えー このトークにお集まりいただきありがとうございます。改めまして、株式会社サイバーエージェント AI ラボという研究組織でリサーチエンジニアをしています、岩崎と申します。今日は PyCon JP ということで、経歴と Python との関わりを軽く話させていただきます。2014年に入社しまして、インターネット広告の配信プロダクトで Ruby、Scala、JavaScript で バックエンド、フロントエンドを2年ほど、その後2016年にデータ分析系の業務にシフトしたところで、初めて Python に出会いました。経歴上、もともと Ruby 信者だったのですが、Python でできることの多さ、コミュニティの大きさに感動し、ここ4年は Python しか書けない体になってしまいました。好きなライブラリーは notify-run です。ネットでは、 CHCK というハンドルネームで活動しています。30分という短い時間ですが、どうぞよろしくお願いします。さて、本日のタイトルは、俗小さく始めて大きく育てる MLOps2020 ですが、そもそも MLOps とは何でしょうかウィキペディアには、ML ライフサイクルを 運用管理するためのプラクティスとあります。では、その ML ライフサイクルとは何でしょうか左の図は、Spark を開発しているデータブリックスのエの ML ライフサイクルを表した図になります。ML ライフサイクルとは、ロゴデータから始まるデータの取得、 前処理、トレーニングとレポーティング、そしてデプロイを通じて、モデルを改善していく周期的なプロセスを指します。つまり MLOps とは、この運用を見据えた実験ログやワークフローをどう管理していくかという話です。今回は、デプロイ以外の4つ、データ取得から、 レポーティングまでに焦点を当てまして、実験管理と称して話を展開していきます。Python のコードを通じて、より具体的に見ていきます。まず、データ取得で、何かしらのデータが CSV やデータベースに与えられている状況で、データを操作できる Pandas や TensorFlow のユーティリティを使って、 デーータをロードします無事に読み込めていることが分かりますね。このデータは患者の属性情報から心臓病分類をするというデータセットになっています。機械学習でモデリングをする上で、モデルが解釈できる行列の形に データを変換すする必要がありますこれが今回でいう前処理になります。この図ではシンプルに、カラムのうちのカテゴリーになっている部分、貧血のステージを表しているようですね。これを数値変換し、データをトレーニング用と テスト用に分けるところまでの例です。サイ y ッ h i ンを使うと簡単にできますね。そしてメインのトレーニングのコードです。機械学習のライブラリは数多くありますが、ここでは LightGBM というライブラリの例を見てみます。パラメータをディクショナリーの形で モデルに渡してあげて、前処理済みのデータを X、Y としてフィット関数をコールすると学習が始まります。ちゃんと学習が行われたかの確認する必要があるので、トレーニングの一環で学習結果をレポーティングしてみます。この例では、分類精度、 80% なので悪くはないですが、その誤差をマットプロットリブなどでプロットしてみると、ちょっと科学習気味ですね。もう一回データから見直してみましょうか。といった感じで ML ライフサイクルが回っていきます。しかし、実際に運用している方はご存知かと思いますが、このサイクルには罠がたくさんあります。 乱立するジュピターノートブックスポットで実験するたびにノートブックを書き捨てていった結果最新がどれなんだろうか身元不明なデータ後から参照したいデータは 保存すべきです。ただその命名は個人にかかってます。一週間前に動かしていたデータがどれだったか覚えてないこともあるでしょう。再現しない学習結果。モデリングは非常にセンシティブです。一番良かった結果が どんな実験設定だったか覚えていますかいろいろパラメータをいじっていたら元に戻らなくなったとかよくある話ですね。引き継ぎできない実験コード例えば卒業した先輩の実験コードを解読する必要があるとき例えば後輩や同僚未来の自分に 引き継ぎたい時どちゃくそ長いリードミー通りにやってもなぜか動かない先輩も先輩でまあ分からなかったら連絡してみたいなことを言われたりただそのリードミーや連絡先があるだけマシかもしれません実験管理できてますか そんな問題を解決するべく、6月に弊社ブログにて、小さく始めて大きく育てる MLOps2020 という記事を公開したところ、多くの反響をいただきました。こちらも気合を入れて書いたので、興味がある方はぜひ読んでほしいのですが、ブログでは図のように多くのツールを広く紹介しましたが、今日はその中から特に注目株のツールに絞って、 決定版を紹介したいいと思います何ができるか、どう構築するか、注意点、工夫点などをお伝えできたら幸いです。Hydra。まずは Hydra です。設定パラメータを管理する Python ライブラリーです。 複数の YAML を継承したり、順次読み込みが特徴的です。特に順次読み込みは、パラメータの異なる YAML を複数用意しておいて、どの実験結果が一番いいかなど、探索に利用できます。これも、お試しのファイル構成を見てみましょう。まず、黄色枠の config.yaml を用意し、 デフォルツ、パラムス、ライト GBMA と記述します。そして、背下にパラムスディレクトリを切り、赤枠、緑枠のように、パラメータ違いの YAML を用意しておきます。コンフィグ g y a m l のデフォルツが、パラムスディレクトリー内のライト GBMA と 関連示していますこのように YAML の入れ子で値を管理できます実際に読み込む Python のコードを見てみましょうアットマークハイドラドットメインというデコレーターに コンフィグ .yml のパスを指定することで、ドットでアクセスできるディクショナリーのような、ハイドラの裏で使われているオメガコンフ形式でコンフィグを読み込めます。yml 形式で読み込んだパラメータを LightGBM のモデルに展開する例ですね。ここでファイルの準備ができたので、 読み込んだパラメータをシンプルにプリントする実行例です。デフォルトに指定したように、そのまま実行すると、ラ i ト g b m a のパラメータが読み込めています。コマンド引数でパラム数をラ i ト g b m b にしてみると、B のパラメータに切り替えることができています。 さらに引数から値を直接上書きすることもできます。ご覧の通り、あくまで設定管理ツールなので、もちろん機械学習以外でも利用できます。例えば DB の向き先をデベロップとプロダクションで変えるなどですね。Hydra の説明の最後に、目玉機能のマルチ欄です。 カンマ区切りでパラメータを渡してあげると、YAML を順に読み込んでくれます。便利ですね。これを機にパラメータはハードコーディングしないで、ハイドラで管理しましょう。MLflow t r a c k i こちらは実験ログを管理できる Python ライブラリーです。 トラッキング、プロジェクツ、モデルズの3機能がありますが、今回は中でもメイン機能のトラッキングについてご紹介します。利用の流れとしては、実験設定や結果を Python のクライアント経由で別途用意したサーバーに蓄積させていき、その結果を専用の UI 画面から確認できる。 といった感じです。実験設定回りが自動化できるので、結果を確認しながら、次の実験のサイクルを Google 効率的に回すことができます。もちろん、このクライアントとサーバーを同じローカルマシン指定にもできるので、今回はその例で紹介します。まずは、 m l f ルフローサーバーコマンドでトラッキングサーバーを立ち上げます。長ったらしい引数は主にログ置き場の指定で図のように m l ルランズというローカルディレクトリの他にクラウドストレージやデータベースを指定できます。このコマンドで起動してみるとログで内部でグニコンが動いているのも 確認できますね。デフォルトの設定では、ローカルホスト5000番にブラウザからアクセスすると UI が確認できます。まだ何もログを送っていないので、まっさらな状態です。クライアントからログが流れてくると、左のメニューで、 実験一覧。中央のテーブルで各実験結果を確認できます。なお、この UI からでも実験の削除やリネームなど、ある程度の操作はできます。それでは実際に学習させてログを送ってみたいと思います。最初にご紹介したトレーニングのコードに習って、モデルのパラメーターを 定義しああもちろんここはハイドラで管理してもいいところですね。で、このモデルに渡すところまでは同じなんですけど、モデルの学習中に呼ばれるコールバックを新しく定義します。学習中の誤差やイテレーション数など、管理したい値を m l ルフロー、ログメトリック関数に 渡していきます実際に学習するコードです従来のトレーニングレポーティングに加えて m l ルフローのシンタックスがところどころ入っていることがうかがえますはじめに サーバーのホストと実験名をセットします。実験名は PyCon JP 2020にしてみます。MLflow スタートランスコープで実験の開始をコールします。このスコープを抜けると実験がクローズされます。 あとはログを投げたいタイミングでログパラムスやログメトリックスといった関数にディクショナリー形式で値を渡してあげます。パラムスはモデルに渡すパラメータなどの入力値。メトリックスは学習中の誤差などの出力値といった使い分けです。 また、画像やピクルなどのバイナリデータは、アーティファクトという形で保存することもできます。走らせた結果を、UI から確認してみましょう。指定した PyCon JP2020 という実験名で、 パラメーターやメトリクスが確認できてます。右下のところですね。で、この実験結果をクリックして、詳細画面に入ると、その実行にフォーカスした形で、パラメーターやメトリクスが詳しく見れるほか、アーティファクトとして保存したマットプロットリブの画像も見えています。 これでログの管理も安泰ですね。MLflow t r a c k i の最後にサービングの話を少しします。個人利用ならクライアント、サーバーともにローカルの PC でいいですし、大学の利用なら研究室のサーバーに立てさせてもらったり、クラウドが利用できるのであれば AWS や GCP のインスタンスで運用されるといいと思います。一つ立てておけば、それをメンバーで使い回して、ログのビューイングが良くなるということですね。そもそもインフラの管理が大変だよという方は、m l ルフローと使用感の近い、Neptune AI、c o m e ル、m l Base&Biases のような 実験管理系 s a a s を利用されると良いでしょう。ただし、無料版はチーム利用やストレージに制限が多いので、s a a s を取るのか、m l ルフローを自前で運用するのかは、お財布との相談ですね。ケドロこれまで紹介したツールは、 パラメータの管理や実験ログの管理といったライフサイクルにおける一点一点での用途 で, すでしたが、k e d o ではデータを取得、前処理を行い、学習、レポーティングするといった処理を一つのパイプラインとして管理することができます。さらにデータやパラメータのキャッシュもサポートしていて、前述した2つのツールよりできることが広めです。まずは全体把握のために、 左のパイプラインの図に注目です。これはデータの取得から学習、レポーティングまでの流れをケドロで記述し、そのパイプラインをケドロの機能で可視化したものです。はじめに、ケドロを理解する上で重要な4つの概念を順に説明します。まずは緑枠で囲ったデータカタログ。よく見ると、 左に小さいデータベーースのようなアイコンがついてますね。データカタログはパイプライン内で共有したいデータを YAML に定義しておいてパイプラインのどこからでもロードセーブができる仕組みですポイントはカタログ .YAML のタイプキーに Python のクラスで定義されたデータコネクターを指定しますそしてそのインスタンス引数に渡す形で 続けて引数も記述します。このコネクタは CSV はもちろん S3 上のファイルや SQL、API 経由での JSON など、公式で豊富に用意されているほか、自前で実装することもできます。この右下の例のように YAML で定義しておくと、初回読み込み以降はキャッシュが働きますが、 逆に YAML に定義しないこともできます。YAML に定義しない場合は、パイプラインの実行時にメモリー上に展開されるので、一時的にデータを共有したいときと使い分けると便利です。次に、パラメータです。これも用途としてはデータカタログと似ているので、緑枠で。カタログと違う点は、キー、 バリューの形で、値をそのまま YAML に記述します。k e d 自体は、このパラメーターをスタティックに読むだけなので、よりリッチにパラメーターを管理したい場合は、Hydra と連携させると面白いと思います。そして赤枠のノードです。これはパイプラインを組み立てる処理の1単位で、内部的には Python のメソッドとして記述し、その出入力を次のノードにつなげていくようなイメージです。右のコードは t r a i n デルというノードの処理の例になります。t r a i n デルのメソッドの引数には、プリプロセス関数から渡ってきた学習データ XY の他に、共通で持っている緑枠の パラメーターである、Learning Rate, N Estimators といったものを読み込んでいます。そして最後に、パイプラインです。今まで定義してきたデータカタログ、パラメータ e ノードをつなぎ合わせて、処理の流れを記述します。ノードの関数に、 処理の関数、インプット、アウトプットを渡して、あとはつなげたいノードの分だけ、リストを作るだけです。簡単ですね。パイプラインが定義できたら、k e d ラ o r n コマンドで実行できます。ログがたくさん出ていますが、定義したパイプラインを思い出しながら追っていきます。まず 心臓病データセットが CSV で与えられていて、そのプリプロセスが実行されて、前処理の結果をもとにトレインモデルが走って、学習のログも出ていますね。最後のステップで学習したモデルの精度を表示できています。良さそうですね。 これでワークフローの管理もできるようになりました。その他、このノードをパラレルに動かす設定などもあります。まとめになります。今日は数ある MLOps ツールの中でも、特にホットな Hydra、MLOps、Kedro を駆け足でご紹介しました。 これらツールを導入することで、オレオレで進めてきた実験コードに秩序が生まれるのではないでしょうか。また、この3つのいいところを組み合わせて使うことも考えられ、例えば、ハイドラで管理したパラメーターをケドルのパイプラインに流し、実験結果を m l ルフローに蓄積していくといったようなユースケースが考えられます。この3つだけでも覚えて帰っていただけると、 オンラインなので、帰るも何もなんですけど。終わりに。使い回しを意識した健全な ML ライフサイクルで、未来の自分やプロジェクトのみんなを幸せにしましょう。まずは、一つのツールを使いこなすところから始めて、慣れてきたらツール同士を組み合わせたり、高機能でヘビーなツールにチャレンジするといいでしょう。 小さく始めて大きく育てる MLOps2020 でした。スピーカーデックドットコムすら CHCK にこの資料をアップしましたので、そちらもぜひよろしくお願いします。以上になります。ご清聴ありがとうございました。はいいいいあありりががととううごござざまましした素晴らしい発表ありがとうございますでは質疑応答に入りたいと思います。 えー、岩崎さんの今回の発表に対して質問ある方いらっしゃいましたら、えー、Zoom で挙手をするか、チャット欄で書き込みで質問をお願いいたします。確認しますね挙手されてる そうですね質問はいなさそうですね、うん。今回発表ありがとうございました。では、えー、少々お待ちください。少々お待ちください、ね。では岩崎さんの発表で今回で以上となります。この後40分程度長い休憩ありますので、スペシャルブースだと行かれてない方いらっしゃいましたらそちらの方行っていただけ。 いただけると幸いです。また、スラックフェローがありまして、そちらの方で質問などしても問題ないですので、そちらの方よろしくお願いいたします。はい。で岩崎さんの発表でした。ありがとうございました。これで以上となりました。